それが学生パワーと共に演武をしていただきましょうそれでは待っていただきましょう法政大学よさこいランサークル法要連の皆さんですどうぞ私たちは東京都千代田区よりやってまいりました法政大学よさこいランサークル法要連ですこの法政予さこをもちまして4年生と踊る最後の演舞となります踊りか 二十代目東洋連天命第一回豪山予測開催おめでとうございますこれから浜松の予測がさらに盛り上がるように東洋連が全身天命でぶち合いていきます